今回はメーデーのお話です。違う2020年は日本で初めてメーデーが開催されてから100周年の年です。残念ながら感染症の拡大で今年は大々的なメーデー集会は行われないようですが例年5月1日前後に各地でメーデー集会が開かれてきました。100年やっているとエピソードもいろいろあります。今回はそんなメーデーの歴史を見ていきましょう。 メーデーの起源は1886年に遡ります AFL の前身にあたる労働組合がこの年の5月1日に8時間労働制実現の決議を採択35万人がストライキを観光し18万人の労働者が8時間労働制を勝ち取りました他方4日にはシカゴで警官がストライキ中の労働者を虐殺市内のヘイマーケットではこれに対する抗議の最中に爆弾が爆発し死傷者が出る事件も発生しました 大きな犠牲を払いながら要求実現を勝ち取ったこの日がメーデーの起源となったのです1888年には AFL が8時間労働制を求めるゼネストを翌々年に行うと決議し国際連帯を呼びかけます1899年第2インターナショナル創設大会において5月1日を国際連帯の日とする提案が可決されましたそして1890年に最初の国際メーデーが開催されたのです そのスローガンは「第1の8時間は仕事のため第2の8時間は休息のため残りの8時間は好きなことのために」でした以来欧州やアメリカでは従来からの5月祭と結合しながら現在まで命令の伝統が続いていて公式の祝日として制定している国もたくさんありますでは日本にはどのように伝わったのでしょうか実は1890年の第1回命令のニュースは同年7月の時点で日本に紹介されていました しかし、労働運動が日本にほぼ存在しなかったため、日本版メーデーの試みも現れないでいました。1898年、労働組合規制会がメーデーを計画するも、当局から禁止され、これに驚いた政府は、翌年に治安警察法を制定し、組合の活動を事実上非合法化することになります。規制会は、日程を4月3日にずらし、表向きは神武天皇祭を祝う集いとして実施することにしました。 弁当を持参で、ででみんなで日本橋から上野まで行進し上野でで運動会を実施すす。るというのですしかし警察はこれも禁止規制会はこれに抗議し東京テント30周年を口実に10日に行進と運動会を実施しましたこれが日本で最初の命令的イベントでしたが規制会の運動が衰退したため定期化はされませんでした1901年のやはり4月3日には片山線が日本労働者大懇親会を開き2万人が参加しました 彼はこれを毎年開催することを提案していましたが弾圧のため2回目は行われませんでした次にメーデーの行動が行われたのは日露戦争中の1905年のこと平民社の騒がいです。名前の通りお茶を囲んでお話をするわけですがこれは事実上の演説会でありメーデーの由来や国際連帯の意義の説明治安警察法批判の演説が行われましたしかしこれも冬の時代の到来により定期化されることはありませんでした それでも弾圧に耐えながら命令記念の演説会などを行った記録がいくつか残っていますそれから実に12年後の1917年5月東京の社会主義者30人が集まって命令記念の集いを開催しましたこれはロシア2月革命に触発されてのことで革命を祝う決議文が採択されロシアに送られましたこの頃から社会主義運動も労働運動も復活し始め命令実施の機運が高まります そして、1920年5月2日印刷工組合新入会の提案により上野公園で第1回命令が挙行されたのです参加者は1万人で東京のほか横浜でも行われ組合間の連携が進展するきっかけになりました以降弾圧を受けながらも例年開催都市を増やしながら命令は実施されていきました1922年の第3回命令ではキケバンコ国の労働者で始まる命令歌が初めて歌われました 1931年には戦前で最大の4 6868人が命令集会に参加しました戦前期の命令に関する事件に川崎武装命令事件があります1930年川崎市での命令会場を参加を禁止されていた全教員の組合員が竹槍で武装して襲撃し警官を殺傷したのです当時共産党は相次ぐ謙虚で指導部が次々に交代田中政元率いる若い指導部は行き過ぎた武装路線を取り始めていました そのような中で、労働組合全協の指導部に、西山という特攻のスパイが入り込み、武装蜂起を扇動。共産党の武装方針や、前年ドイツで武装命令があったこともあり、この方針が受け入れられることになったのです。川崎の事件ほどではないにしても、各地で武装命令が取り組まれましたが、後に指導部は誤りを認めました。その後の命令は、戦時体制が強化されるとともに苦境に立たされます。 1933年には労働運動のうち左派と右派が分裂してメーデーを挙行。1934年には右派の組合が日本労働祭と称して神武天皇祭に合わせた別行事を実施。そして1936年226事件による戒厳令に乗じてメーデー禁止命令が出され各種の抗議行動も虚しくこの後終戦までメーデーは開かれませんでした。 1946年5月1日、戦後初の第17回命令で、命令は復活しました。皇居前広場に50万人もの人々が集まり、働けるだけ食わせろ、民主人民戦線結成などのスローガンが採択されました。インターナショナルが初めて合法的に歌われたのもこの時です。当月19日には、販売獲得人民大会、いわゆる食糧命令が起こります。 12日に、世田谷区民が米横せ区民大会を開催して皇居に押し寄せていました。これに触発されて、食料命令では25万人もの人々が皇居、首相官邸、警視庁などに押し寄せました。南人民、飢えて死ねのプラカード事件が起こったのもこの時です。天皇はこの事態に2度目の玉音放送をすることになりました。復活命令で戦線統一が決議されたものの、実際にはナショナルセンターは分裂。 しかし、命令大会は統一で行われました。1950年には、三別と民道の対立で分裂寸前に至りましたが、かろうじて開催。しかし、1951年、占領軍が皇居前広場の使用を許可しなかったため、総評が中央命令中止を宣言し、事実上の分裂大会になりました。1952年の中央命令では、あるデモ隊の解散地点が皇居前広場のすぐ近くの日比谷交差点でした。 彼らは命令大会での皇居前広場使用禁止への抗議のために整然と広場に差し掛かろうとしていました警官隊もデモ隊をじりじりと広場に追い込みますそして数万人のデモ隊を広場の中に追い込むと警官隊は催涙ガス銃と警棒拳銃で襲いかかりました血の命令事件です1000人以上が重軽傷を負い2人が死亡 女性であろうと、老人であろうと、問答無用で警棒で殴打され、旗状で応戦しようものなら、すぐさま逮捕。さらに、警察は、これを相乗事件であるとして、デモに参加したと目される1200人の人々を逮捕しました。この事件の裁判は1972年まで続き、最終的に相乗の証拠が、全部警察の捏造であったこと。大量逮捕のために、警官隊が先制攻撃を仕掛けたことが明らかにされました。 4月に破壊活動防止法案が国会に提出されており、日法事実を作るために相乗事件を捏造する必要があったのです。その後はいくつもの対立をはらみながらも、中央大会では統一大会が続けられてきました。しかし、1980年代の労働戦線再編をめぐって対立が起こり、1989年の第60回命令では中央大会が分裂。1990年の第61回命令からは、 全ての都道府県で分裂命令となりました。現在では、中央大会は基本的に、天皇の命令中央大会が4月末に、全合連の中央命令と全労協命令が5月1日に開催されています。2019年には、天皇の即位と日程が被ってしまいましたが、通常通り行われました。そして、国際命令130周年、日本命令100周年にあたる2020年には、感染症の流行で、集会、メモの縮小や中止を強いられています。 そのような中で、連合は中央大会をネット中継で行うとしています。労働運動の着体化から、メーデーの参加者は年々減少しているそうですが、新しい試みが低迷を打破する未来もあるのかもしれません。終わり。